はいいい、えー、今日の講演者を紹介したいと思いますドラムローャンと、はいえー、今日は株式会社 MGN の CEO、大串はじめさんに来ていただいています。えー、ただし、私はあの出会った日からもメガネと呼んでくださいと言われて、あの本当にいろんなところでメガネさんで通してますので、皆さんも多分、メガネさんと呼んでいいと思います。 右の方、ソーシャルメディアからいろんな写真を引っ張ってきたんですけど、本当にいつもこういう笑顔なんですあの。私も今年1月に初めて会って、まだ2、3ヶ月しか知らないんですけど、その中に何回かお会いしてあの、本当にいつもこの笑顔で温かくあのハッピーにあの対応してくれています、えー。ワードベースのプロフィールを見たところ、2008年からコミュニティメンバーと書いてますので、もう15年くらい。 あのワードプレイスに携わっている方です。そして今はワードプレイスを利用したウェブメディアサイトや EC サイトの作成、運用、コンサルティングなどを行っているようです。では、えー、いよいよここからメガネさんにお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ画面出します。はい。えー、っと、はい。出ましたでしょうか。はい。えー、っと、じゃあ、 クラシックエディターからブロックエディターに移行するノウハウということで、あのセッションの方を始めさせていただきます。1時間ほどお話しさせていただけるということで、11時までぐらいですかね、あのご案内しますので、どうぞよろしくお願いします。で、今、資料につきましては、チャットの方に URL を書きました。ので、えっと、こちらの URL にもう一度貼っときましょうかね。あのアクセスいただきますと、えっと、今、私が見ているこの画像の画面と同じものが見えますので、こちらでご利用ください。でですね、 えっと、とりあえず、ちょっと皆さんとやりとりしながらセッションをしたいんですっていうのが、あの、ズームでセッションするとですね、皆さんの反応が全く見えないので、聞いてくださってるのかな<笑>伝わってるのかなみたいなのがありますから、ちょっとそのあたりを、えっと、インタラクティブにっていうんですかね、双方向にするために、このスライドのこのアドレスをポチって押してもらっていいですかこの、ここですね、これを押すとですね、何やら、えっと、こういう、 こういう画面ですかね。どちらからアクセスされてますかっていうのが出るかと思いますので、あのー、何でも結構です。一言、あのー、アメリカでもいいでしょうし、えっ、ー、と、家からでもいいですし、何でもいいんですけど、ちょっと書いて送信してみてください。えー、そうするとこっち側に、あ、おお名古屋から、ありがとうございます。こういうふうに出てまいります。<笑>あの、おお家からあ、家からいいですよ。家からいいです。札幌、鎌倉、札幌、あ、さすが、札幌ミートアップですからね。札幌の方も多い。金沢から、関西、 ありがとうございます家から。あ、札幌、これ、あの数が増えると増えます。千歳、神奈川県、茨城です。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、こんな感じで、いろいろと書き持って、やり持ってやれたら嬉しいなと思っております。お、神奈川県が<笑> 2人になって増えました。私も神奈川県ですからね。神奈川勢が増えたかもしれません。はい。えっ、ー、と、ということで、こんな感じで進めます。でですね、えっ、ー、と今日はクラシックエディターとブロックエディターの話なので、 えっ、ー、と、そこの部分に質問を切り替えます。うんと、今度は、質問切り替わりますね。えっ、ー、と、ポチ。はい。えっ、ー、と、そしたら今度は、ブロックエディターとクラシックエディター、どっちを使ってますかっていうのになります。これは選択式です。えっ、ー、と、普段の利用で100、100% ブロックエディターなのか、えー、8-2 でブロックエディター、半々ぐらい、5-5 ぐらいですね。で、2-8 でクラシックエディター、えっ、ー、と、100% クラシックエディターと。 ごめんなさい、ここが分かんないですけど、ここはあの8割クラシックエディターというふうに理解してください。で、どれかポチッと入れていただいて送信をしてください。さあ、どうでしょう。えっ、ー、と、今日は、んと、を半分以上の人はもうブロックエディターを使ってらっしゃる。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、8割クラシックエディターっていう方が、あ、でも結構いらっしゃいますね。その次が8割クラシックエディターで、ブロックエディターをたまに使うっていう方。なるほど。 でえっと、半々ぐらいいの方ととうことですねおそ、えっと、らくこのブロックエディターを常に使ってるぞっていう方はもしかしたら、えっと、我々のように制作者だったりしてじゃあ今日はどのようにして新しいお客様にもしくは普段使われてる方にあクラシックエディター使われてる他の方に説明しようというふうなことを考えてらっしゃるのかもしれませんということでなるほど分かりましたありがとうございます貴重なあの何でしょうねアンケート結果だったので はい、ありがとうございます。これを活用しつつ喋っていきたいと思います。でですね、えっ、ー、と、今日何を聞きに来たかっていうのが皆さんの中にあるはずだと思っているんです。で、そのセッションの時って何か持って帰ってもらいたいと思いますし、一番いいのは、その皆さんが聞きたいことに回答してもらえるっていうのが一番いいことかと思いますので、えっ、ー、と、ここのですね、今、こうなってると思うんですけど、こっち側の QA っていう方にタブを押していただきますと、 えー、と自由に質問が書けますで、ここ、匿名で書けますから、今日一番聞きたかったこととか、今日このことが聞けたら嬉しいなと思ってらっしゃることがありましたら、こちらに記述いただけますかで、これはあのみんな書くとあの、それぞれのみんなの質問が見えますし、後からそれにいいねして、質問の一番人気のある質問みたいなのを見ることもできますので、ぜひぜひこちらにですね、今日 何を聞きたかったのか、えー、みたいなことを書いていただきますと大変ありがたく存じます。はい。で、あのー、あ、ぜひよろしかったら書いておいてください。で、あのー、ミートアップの申し込みからご参加いただいたと思うんですが、すでに、えっ、ー、と、質問としていただいたものがありますので、こちらにも、えー、セッションの中で、えー、セッションの最後でですね、えーと、お答えしようと思います。まだクラシックエディターを使っている人が、えー、ブロックエディター対応されてなかったりしてると。で、 カスタムフィールドを利用してサイトを作ってるんだけど、それをどうしたらいいですかみたいな内容でした、えー。これもいくつかの対応方法があると考えてまして、えー、そのことについても、えっ、ー、と、触れていきたいなと思います。ここね、すごく業者というか制作者であれば注目のポイントって感じはしますね。確かに思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ QA の方に行ってみましょうか。ああ、いいですね。かたなにクラシックエディター使えなくない。のドブロックエたいーに。<笑> <笑>いい質問ですね。叩くなに<笑>。<笑>えっと、はい。<笑>そのことにも、あのー、ありますので、えっ、ー、と、たくさん経験されてた、あのサイトは大変だったなと、面白い経験があれば聞きたいです。ありがたいですね。あの、こんな感じで、あの、この質問の部分はずっと空いてますので、えっ、ー、と、何かしら書いていただけたらと思います。あと、えっ、ー、と、お願い事ばかりしてすいませんね。あの、こうやって、ズームのチャットも皆さん使えると思うので、 あのへえとかふーんとかあの感想とか合いの手とか何かしらいただけるといろいろ嬉しいですからそちらもご活用ください。お願いします。じゃあ、えー、始まります。よろしくお願いします。っていうとみんながパチパチパチってチャットしてくれると信じて進めていきたいと思います。 いろいろ忙しいですよ。ええー、見てるだけではダメなんです参加していただいてやればと思います。はい。えっ、ー、と、では、すいません。前置きがめちゃくちゃ長かったですが、えー、セッションに入っていきます。えっ、ー、と、今回はクラシックエディターからブロックエディターに移行するノウハウということで、お届けしますということで、まず、あの、先ほどね、かたくなにあの変えたくないというユーザーさんをどうしたらいいですかという内容がありましたが、あの、えっ、ー、と、 今すぐもう絶対に変えないと死んでしまいますからもうどうしても変えてくださいっていうわけではないですということも一応言っときたいなと最初に思いますあのここから先クラシックエディターよりもクラシックあブロックエディターがいいですよっていうもちろんセッションになっていくんですがとはいえいろんな理由がありますからあの変えなくてもいいよというか世界的にもそういう人じゃない人もいるよということをお伝えしたいなと思いますこれちょうどワードキャンペーン時あのブースを出しましてそこで あの先ほど出させていただいた質問と全く同じ質問をステッカーでやってもらった内容になります。えー、とクラシックエディターとブロックエディター、どっちを使ってますかで、こっちが 100% クラシックエディターで、こっちが 100% ブロックエディターということになりまして、まあ、ブロックエディターを使っている方が多いですが、やはりクラシックエディターよりで、しかももう基本的には 100% クラシックエディターだよっていうステッカーを貼られている方もおられます。そして、ワードキャンペエジアンになると、当然、あの制作者が おそらく属性としては参加者の中で多いと思うんですが、この 50/50 のところにたくさんの、えー、とステッカーがついているのもポイントですね。つまり、えー、と各業者も昔からサイトを使われていたり、そのかたななクライアントのお客様だったりする と,、えー、と、それから脱却することができないので、両方を使っているということが多いというわけです。えー、ももちちろんこちら側に倒してていいる人もいて グーテンベルクの開発ですね、ブロックエディターの開発などをされてたり、もう前押しの方はわざとはみ出して、えー、ブロックエディター 120% みたいな方々もたくさんおられましたが、えー、そういった状況がありますということをまずご理解ください。はい。えっ、ー、と、で、ここからまずグラブクラシックエディターとブロックエディターの内容とか概要に触れてから、で、ブロックエディターの未来、そしてブロックエディターの使い方、えー、クラシックエディターからの移行のチップス、 えー、で、まとめとして、私次応答というふうに進めさせていただきたいと思います。はい。えっと、今のアンケートを見る限り、もうクラブロックエディターいろいろ使われている方が多いので、ここの、あの、説明はざっくりでいいのかなと思いますが、一応ご紹介していきたいと思います。そもそもクラシックエディターとブロックエディター、何が違うんだいという話からですね。えっと、もともとクラシックエディターなんてものはなかったんです。うん。で、 えっと、ワードプレスのエディターといえば、えっと、Visig のエディターで、ビジュアルモードと HTML モードがあるものえ、これがワードプレスのエディターとしてあるもので、当時、えー、2018年以前は、このエディターをみんな使ってましたし、これがあるからこそワードプレスが便利だよねという、えー、アナウンスでワードプレスはやっておりました。もともと CMS、コンテンツマネジメントシステムですから、えっ、ー、と、HTML が書けない人でも、えっ、ー、と、 ブログが書けて、ホームページが出せて、パブリッシュの民主化みたいなものができていいですよねっていうのが、えー、とワードプレスの元々のコンセプトですと。で、そのエディティングの部分をずっと支えてきたのが、この今はクラシックエディターと呼ばれるものです。で、えーと、じゃあなぜそういうクラシックエディターという名前が付いたかというと、えー、2018年、ワードプレスの 5.0 のリリースの際に、ブロックエディターというものが搭載されました。えー、その結果、こちらが主軸になりますよ。 ワードプレスをデフォルトでインストールしたときには、このブロックエディターのみが有効化されている状態ですよとなりましたので、それに対する次の名前として、クラシックエディターという名前が出来上がったという経緯になります。なので、現時点においては、クラシックエディターを利用するためには、クラシックエディターを有効化するためのプラグインを利用する必要があるということになっております。 おそらくもうこの辺はご存知かと思いますので、えー、と進めていきたいと思います。はい、で、えー、と注目すべきはここですね、2018年末、12月なんですけども、にリリースされたということは、2019年からカウントしたとしても、19、20、21、22、もう4年、丸4年経ちまして、今5年目に突入しているということになります。えー、ともしクラシックエディターが あじゃあね、ブロックエディターは新しいものと思われているとしたらもう5年前にリリースされてますよっていうことをあのご記憶に留めておいていただければと思います。あの90年代の音楽って私の中ではそんなに古くないんですけどもう30年前の音楽ですってっていうような感覚と捉えていただいたらいいかなと思うんですけどもそんな感じです。 はいえー、とでブロックエディターね、特徴は当然ですけど、ブロックで操作できるということです。いろんなブロックがあって、ブロックを選ぶことでコンテンツが作れるということです。で、あのちょっと名前が混同しそうなグーテンベルグなんですけども、グーテンバーグとかグーテンベルグとかって言いますけどこれは、えー、とブロックエディターを、えー、関係する、そのすべてのコードの、えー、とプロジェクトと言いますか。えー、と実際にはここには、えー、と何だったかな。 グーテンベルクは、えー、とコードなんとかって書いてあったような気がするんですけども、ちょっと後で見てみてください。っていう、なんかその要はブロックエディターをまとめる、こういうリポジトリにあるプロジェクトの総称ですっていう感じですね。で、プラグインの名前でもありますって感じです。で、えっ、ー、と、今はエディターとしてはワードプレスの中ではブロックエディターと呼びましょうねというふうになっています。 でこれ見ていただいているのが、その実際のグーテンベルクエディターが開発されているリポジトリ、GitHub 上の、えー、とものでして、えー、非常に活発に議論が行われてますって感じですね。えっ、ー、と、4700件の何かしらの一周、えー、課題があり、えー、プルリクエスト、なんかこういう改善をしたらどうですかっていうのも今927個あり、過去にはプルリクエストが2万5000回以上されており、 コードが日々、えー、と向上しているというか、みんなでいろいろと作っているというものになります。もちろん皆さんもご参加いただけるオープンソースの活動の一つということになります。うん、で、えっ、ー、と、一応ここに書いてあるんですけども、リポジトリの中のここですね、えっ、ー、と、ここに、うんと、これからの4つのフェーズがワードプレスのグーテンベルクエディターにはありますよということが書かれてまして、ここにエディティングカスタマイゼーション えー、とそしてフルサイトエディティング、コラボレーションマルチリンガルというふうに書いてあります。これどういうことかというと、えー、とこのブロックエディターが、えーと、まずは編集を便利にしましょうねというところから始まって、フェーズ2、フルサイトエディティングといって、えーと、サイト自体、ヘッダーであったり、フッダーであったり、ナビゲーションであったりといった、今までそのコンテンツを書く以外のところで、テーマが基本的には作っていた部分も、 えー、とこのブロックエディターを使って使えた方がいいよねっていうことができまして 6.2 がもうついに発表されましたけどもこれにはかなりその機能が、えー、と入り込んでいますでフルサイトエディティングがもうほぼほぼ実装されたよっていうのが今ですでこれからコエディティングという共同執筆に進むということになってましてえっ、ー、とこれができる と,、うん、と Google ドキュメントとか えっ、ー、と、フィグマみたいに画面を見ながら、みんなで一緒に操作ができるっていう機能が追加されるというふうに一応言われています。えっ、ー、と、どういうことかというと、私の想像ですよ。これは私の意見ですが、おそらくフルサイトエディティングが出来上がって、サイト自体がエディターからポチポチするだけで構築できるようになり、かつ共同執筆ができるようになるっていうことは。 リモートでいろんなところから一緒にワードプレスのサイトを見ながら触りながら一緒にホームページ自体がサイト自体が作れてしまうという未来がやってくるのかなというふうに思ってましてすごく楽しみにしていますのでブロックエディターが使えるといろいろこれからも新しい未来がどんどんどんどんやってくるところに乗っていけますからそういった意味でもあの使うメリットが十分にあるんじゃないかなと思っていますというところですはい えー、しゃべりましたが、ここまで大丈夫ですかここから、あの、技術的なトピックというか、使い方とか、移行へのティップスとか、そんな感じのものに進んでいきたいと思います。うん、えっ、ー、と、質問、質問めっちゃいただいてる。大丈夫かしらえっ、ー、と、えっ、ー、と、あ<笑>とにしましょう。<笑>えっと、ちょっとちらっと見ると、デザインカンプ、HTML コーディング、ワードプレス、組み込みツ制約のクローのままで、 ブロックエディターを制作するようう方法あるかなと思ってます。クラシックエディターの時は HTML エディターにペタッと貼ってビジュアル編集できるようにしてたと。ああ、まあありますよね。ありますよね。これは制作のフローにおいてブロックエディターをどう組み込むかですね。はい、えー。ブロックエディターの使い方はコートなどをお伝えするが、ユーザーでも分かりやすいブロックエディターの使い方のサイトを教えてほしいです。ああ、なるほどね。使い方自身のサイトを教えてほしい。なるほど。このビデオを見てもらいましょう。まずは。<笑>えっと。 ということで、今からブロックエディターの簡単な使い方等々をちょっとデモしていきたいと思います。はい。では、えっ、ー、と、こちらに、今度はこうしまして、えっ、ー、と、使い方のこの辺の内容を置いときまして、えっ、ー、と、こちらにブロックエディターを開きますという感じですね。はい。で、なるべく、そうですね、今ちょっとよう様子を見ていろいろ使ってましたが、これを一旦停止しときましょうか。いや、いいか。 同じようなもんですかね。で、ここまで一緒です。ワードプレスの管理画面ですね。投稿画面です。で、えっ、ー、と、新規追加としますと、えっ、ー、と、このようになります。うんと、なんだか白いみたいな画面が<笑>やってきました。で、これで、あ、もっとね、普段はね、もっと違うんですよ。デフォルトだとこうなってるんで、こうなるんです。で、まあ、そりゃわかんないよねってなるのが、あのー、皆さんだと思います。印象としてもね。なので、 えっと、なるべく今までと同じように戻せた方がシンプルかと思いますので、ちょっとそういったところもお話ししていきたいと思います。えっと、まず、こっち側のパネルがなくなって不安だっていう方がいらっしゃるかと思うので、それはここです。ここからフルスクリーンモードっていうのにデフォルトになってます。ここを解除すると、このように左側のメニューが出てきます。よかったですね。戻ってきました。で こっち側も何かいろいろ公開とかあったよねっていう方、えー、とそうですね、ここ、これを押していただくと、えー、出てきます。いろいろ公開とかね、ああ、カテゴリーとか出てきた、うん、出てきたって感じですね。ただ、えーと、多少落ち着く感じがしましょうか。えー、とまずこのあたりから始めていただいたらいいんじゃないかなと思います。でですね、新しく 6.2 から、うんと、集中執筆モードっていうのが実装されたんです。で、これがですね、あの集中執筆できるんですけど、 えっと、ボタンがなくなってどうなんのってなるんです。めっちゃ困ります。とりあえず。えっと、戻せなくなる人が続出してると思うんですけど、ここをなんとなくこれをキーボード、カーソル上に持っていくと、これがニョキって出てきてくれますので、ここから、えっと、解除できるんですね。さっき知りました。 <笑>ちょっと触ってみようと思って、こうなった時にどうしようもなくなりましてね、えー、とこうなったんですけど、えーと、ここにありましたから、ここです、ここです、ここからね、はい、やっていただけたらと思います。はい。で、えーと、ちょっとここに従っていきましょう。まずは、えー、とタイトル入力します。タイトルですよと。はい。ここはここわけ、OK、ですね。で、えーと、もう何もブロックのこととか考えていただく必要もありません。普通に書いてください。 これだけで、す。で、開業すれば開業されますから、ね、開業の字は間違ってますけど、気にしないでいきましょう。はい、まあ、基本的にはこれだけです。はい、ので、えっと、開業すれば次のブロックの受付に行きますけども、えっと、そのように進めていただければと思います。うん、で、えっと、これが実は今、これが一個一個がブロックの単位になっているって感じですね。 えっと、ここにブロックナビゲーションというのがありまして、これがめちゃくちゃ便利なので、ここをポコッと開けると、いろいろ理解が進むかなと思います。このようにね、今、段落ブロックが4つ並んだというのが分かります。このブロックのリスト表示、これが非常に重要で使いやすいと思いますから、これを使うようにしましょう。はい、で、えっと、ここにプラスマークあります。ここからポチッと押すと、えっと、いろんなものが選べます。で、画像って押したら画像が出てくると。で えっ、ー、と、アップロードを押せばアップロードいただけますし、URL から挿入すれば何かができますし、メディアライブラリーで既存のものから選ぶこともできますというのは、いつも通りの内容です。これだけの話ですね。で、うんと、ここポチって押して、ここにないものについてはすべてを表示を押すと、全部のものが出てきます。ここにね、いろいろと出てきますが、えっ、ー、と、 いっぱいプラグイン有効化したりすると、いっぱい出てきて、なんだかよくわかんないと思うんで、もう最初は段落と見出しとリストぐらいしか多分使わないと思うので、えっと、この一番上の点ですね、この辺のこれか、えっと、画像ぐらいしかまずは使うことないと思います。ので、慣れるまではそれだけでも十分かなと思います。ちょっとあの新しいものでメディアっていうのが 6.2 から出たんで、ちょっとそこもお伝えしたいと思います。えっとですね。 ポチッて押して、もう一回いきますね。プラスマークを押して、すべて表示を押して、メディア。メディアにですね、オープンバースというのが追加されました。なんと、あの、オープンソースで、えっと、みんなで写真を集めて、自由に使えると便利だねってなっているものが新しく追加されまして、例えば、キャットって調べると、かわいい猫ちゃんの写真が山ほど出てまいります。で、えっと、素敵な写真がいっぱいあるので、えっと、ここポチッと押せばですね、えっと、挿入。 でやると、このように、えっと、ライセンス付きで、えっと、この内容がポチッと入ります。で、えっと、このまま使えますっていう便利機能が<笑>できましたので、えっと、なんか適当なアイキャッチ欲しいぜとか、ここにそのなんかイメージ入れたいんだよねっていう時の、えっと、選択肢として非常に良いんではないかなと思っておりますから、こちらも使ってみてください。で、えっと、単純にこの選んだ、この入力した内容ですね、こうやってリストも入れますけども、 とかね、見出しとか。こうやってやりますね。やります。うん、で、こうやってやったものは、ここに全部ブロックで出てますから、じゃこの猫ちゃんの画像は上に移動させようと思ったら、ここをつかんで上に移動することもできますし、ここの矢印から上下にちょきちょきと動かすこともできます。で、リスト、あここの見出しはもう1個上にしてとか。で、ここの見出しは H2 じゃなくて H4 にしてとか。 ね、簡単ですね。簡単ですので、えっと、このように、えっと、進めていただいたらいいんじゃないかなと思います。あ今ありがとうございます。このセミナーはブロックエディターを使って記事を投稿する人のためですか、開発する人のためですか。そうですね、どちらの人用でもあります。今は、まずは一旦そのブロックエディターを、えっと、活用していただきたいので、あの活用するためのもので、この後ブロックエディターからどのように移こう、クラシックエディターからどのように移行したらいいかということをご紹介していきますが、あの その質問の中でもあった移行するときにお客様にブロックエディターをいかに便利に感じていただけるかっていうのを伝えられないとお客様の移行の理由が全くなくなってしまうので、えっと、そういう意味でちょっとなるべく魅力的にブロックエディターがあの感じていただけるようにあのご説明をしておりますというところですね。はい はいでえっと、今、ちらっとやりましたけども、マークダウン技術っていう、ちょっと慣れたいかもしれませんが、っていうものが使えます、うん。ここにもうこの3つだけ、2つだけ覚えていただいたらいいと思うんですが、見出しを入れるときは、頭にシャープを入れると見出しになります。シャープ、スペースでやると見出しになります。えっと、シャープ2個だと H2、えっと、シャープ3個だと H3 になるという形で、シャープの数で見出しが設定できます。そして、えっと、リストを作りたいときは、ハイホンだけですね。 IPhone ですればリストになりますっていう、これはマークダウン技術っていう内容にちょっとそぐった実装なんですが、そのようになりますので便利ですね。はい、マークダウン便利といただきました。ありがとうございます。めっちゃ便利だと思います。はい。で、えっと、次、えっと、ここでスラッシュ、スラッシュコマンドっていうんですけど、スラッシュを入れると、えっと、よく使うブロックのリストが出てきます。ちょっとこれはプロフェッショナルの使い方ですけども、ここで、えっと、例えばイメージってやると画像が呼び出しやすいですし、 えっと、ここで、えっと、リストとかね、何でもいいんですけども、ヘディングとかってやると、見出しが出たりというふうなことで、このスラッシュからやるケースも割と私はよく使います。えっと、また、ここの検索もここから使えますから、ここで、見出しってやるのもありですね。このように、えっと、ご自身でその好きな内容で選んでいただいたらいいと思うんですが、なるべく簡単にスムーズにやれるようにできたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、ブロックリスト。 ここにブロックリストもありますけども、こいつらもコピペできます。これを、ブロックをコピーして、うん、とこれを、まあコピーだけじゃなくて、複製ってやると下に1個増えますね。っていうふうにできますから、この猫がどうしても可愛いぜってなったときに複製よのとは複製できるという感じです。で、これを下側に移動できるというような形で移動ができますと。 いうふうに、えっと、ここの、この内容をもとに設定すると、とても使いやすいかなと思いますので、使ってみてください。これがブロックナビゲーションの活用ですね。えっと、複数を選択して、この点々のマークからグループ化するっていうようなこともできます。グループ化ですね。でこうすると、これがグループになりました。えっと、今は、ここ。この開業されましたと、これとこれ。で、えっと、ここのグループに対して、じゃあ、えー、背景に色をつけますと。 背景に色をつけました。色がつきました。それで、これは全幅にするってなると、こういうふうに、今、見えますかねコントラスト的にもうちょっとこういうがいいかな。こんな感じで、まあ、よくあるパターンですね。こういうふうなことができます。で、もうちょっと、えー、とちょっと今、ザザってやっちゃいますけども、ここで、えー、とパディングを設定すれば、このように、えー、とパディングができますし、えっ、ー、とこの これがじゃあ2つあるとして、複製。で、ここの間はもうちょっと開けたいなと思ったら、ここ側で、えっ、ー、と、今度はんと、マージンを開けているためのマージンのツールを作って、えっ、ー、と、ここに出てきますから、ここでマージンの下部分を広げるようにしてあげれば広がるというような形で、えっ、ー、と、ブロックエディターは非常にどんどんあの高機能化してまして、こういった 各ブロック間におけるマージンだとか、えっ、ー、と、パディングの設定というのもできるようになりました。これはちょっとプロフェッショナル向きということになるかと思いますが、えっ、ー、と、見栄えを見ながら、えー、自由にレイアウトできるということがご理解いただけたらいいかなというふうに思います。はい。では、えっ、ー、とあ、ありがとうございます。いろいろと内容を追加いただいてとてもいいと思います。で、えっ、ー、と、今、あの、見ていただいた中でも、 私がバババッと早く操作してしまったこともあり、えっとはいえなんか難しそうじゃないってなるというのもいるかと思います。で、えっと、きっと慣れは必要です。あの、左側のパネルがあるとか、右側のパネルがあるとか、ここではこういうボタンを押すとかっていうの、慣れは必要ですが、きっとそれはクラシックエディターでも必要なものでした。 そういったものだったはずです。なので、えっと、どんどん使っていれば使うほどあのうまくいくと思いますし、特に初めてに近い形でワードプレスを触る方、えっと、今回、業者、制作者ということで見ればお客様ですが、に、両方を、初めてで両方を触ってもらったとしたら、必ずブロックエディターの方が反応がいいです。 えー、そういったことは、私の経験上はありますから、えっ、ー、と、ブロックエディターから始めていただけるなら、その方が慣れがあっていいのかなというふうに思います。ぜひぜひそのように使ってみてください。はい。では、続きまして、ここまでブロックエディターのざっくりとしたご紹介でした。で、パターンのことは、えっ、ー、と、ちょっと、これは、下側のところに移動しておきます。よいしょ。はい。で、えっ、ー、と、クラシックエディターから移行するためのチップスっていうところをちょっとお伝えしたいと思います。で、 えっと、冒頭に申し上げました通り、クラシックエディターを使ってるには使ってるなりの理由がいくつかあると思っています、えっと。これは質問の中でもいただいたんですが、カスタムフィールドを使ってるということとか、あとはクイックタグを使ってるということがかなり内容として多いかなというふうに思っています。でえいきなりそれを全部ブラック クラスックエディターに変えようと思うと、やはりその変更するコストが非常にかかりすぎると思いますから、私、ここでは2つティップスをお伝えしたいと思います。まずは、クラシックエディタープラグインで両方を使えるという選択肢を設定しておいてあげるのはどうでしょうというところからですね。 まず、クラシックエディタープラグインを有効化した場合、新規投稿をすると、このようにクラシックエディターの見栄えになります。まあ、今まで通りといえば今まで通り、もう私は懐かしいなっていう感じさえしますが、そういった内容になりますと。で、そのえっに、クラシックエディターの設定は、この投稿の設定、設定の投稿にあるんですが、そこで、すべてのユーザーのデフォルトを旧エディターにするっていうふうにおそらくなっていると思います。 でここの次のエディター、ユーザーにエディターの切り替えを許可するを、いいえではなく、はいにしといてあげるといいかなと思うんですね。こうする と,、えー、と、もちろん旧エディターも使えるが、ブロックエディターも使えるというユーザーによって選択肢が生まれます。どういうことかというと、この既存の記事を直すときにも、このようにブロックエディターで直しますか、旧エディターで直しますかという選択肢が出てきます。 で、これをブロックエディターにするとブロックエディターに変更できるという形ですね。えっと、もちろんこの Q エディターを触れば Q エディターの方で開くことも可能です。そして Q エディターからブロックエディターに切り替えるボタンもありますから、切り替えを押すとこっち側に戻ってくるというふうになりますので、えっと、段階的に移行するっていうことがあった場合に、えっと、このようにしていただくのもいいのかなと思っています。で、えっと、もう一つは、えっと、クイックタグですね。これは、 あのブロガーさんとかでは多いと聞くんですがいろいろノウハウがあって効率的により良いブログを書くためとかより良い記事を書くためにここにクイックタグがドバーって並んでるんですね今1個だけ追加したんですけどもヘッディングタグっていうのを追加しましたこれは H2 に何かしらクラスが特定なものが入っててフローとしてはこのあと見出しですっていうふうに文字を書いてここがもう閉じタグの方になってますからこうすると えっと、見出しタグになるという形ですね、えっと、こういったものを使われている場合に、もうあまりにもこれが慣れすぎて、もう自分好みにカスタマイズされすぎていて、えー、これを使いたいっていうケースです。で、えっと、もうこれを本当にめちゃくちゃカスタマイズされてて、それが自分の中で最速で最高にエディティングされてるものなんですってなるんだったら、もうそれはそれでいいと思います。 えっと、ただ、えっと、ブロックエディター、いや、それでも触りたい、できることならクイックタグの機能もあのうまくやりたいっていうふうになる場合にはということでちょっとお伝えしたいのが、HTML のカスタムブロックをパターンとして利用するというクエスがありますので、えっと、それをちょっとご紹介したいと思います。えっとですね あと20分しかないんで す, すごい頑張ってしゃべってますけど、大丈夫ですみんなついてこれてます<笑>時間オーバーしても大丈夫ですよ、大丈夫ですかはい。いやいや、なるべくまとめます。でですね、<笑>あのこの HTML タグ、おそらくクイックタグ使ってる人は、あのこういうふうに、えっと、ヘディングタグをね、こういうふうに使われて、HTML のタグで使われていることが多いと思うんです。で、これをこう一旦コピーして完成品を、で、こっち側に持っていきましょう、ブロックエディターの方ですね。 はい、で、えっと、この新規投稿において、えっと、実は HTML 使えます。ブロックエディターって使えないわけじゃないんです。えっと、ここに、えっと、HTML カスタムブロックっていうのがあります、えっと。ここからでもいいですし、ここから HTML ってやってもいいですし、このようにカスタムブロックっていうのがまずあります。えー、ので、まずはこちらを貼り付けたらまず使えるということをご理解ください。 そして、さらにこれをパターンとして登録するっていうやり方がいいかなと思います。あの、独自の、うん、とこのクイックタグを使うときもそうだったんですが、クイックタグの設定って、ここに、えっ、ー、と、このインターフェースがあって、この名前で、このソースの開始タグと、このソースの閉じタグをして、全部のエディターで使うようにすると、今のタグがクイックタグとして出てくるっていうような仕組みだったじゃないですか。えっ、ー、と、同様に、 これをブロックで実現するときにはパターンを使います。パターンというところで今もう作ってあるんですが、このように、えー、と見出し2というタイトルをつけてカスタムタグで、えー、とカスタム HTML ブロックで、えー、と今の見出しタグをつけた状態ですね。これを保存します、えーと。このプラグインが後からご紹介しますが、一旦今パターンのことだけを紹介していきましょう。で これをパターンとして登録すると、今ここにいくつかのパターンを追加しました。えっ、ー、と、今、事前に追加したんですが、えー、この追加したパターンは、えー、ブロックと同じように呼び出すことができます。ここから、見出しってやると、えっ、ー、と、ここですね。ここに見出しにっていうのがあるんですけども、このように登録したものを呼び出せます。事前に登録したものを呼び出すと、このように先ほど、 えー、と登録したものがここに配置されるという形になりますこれであれば、えー、とクイックタグのものをそのままパターンとして移植することで、えー、自由に、えー、いつでも呼び出せるということになりますね。これが割と使いやすい方法じゃないかなと思っています。で、このパターンをうまく活用するというのが非常に、えー、とブロックエディターの活用としてはポイントになってきます。パターンというのはいくつかのブロックのまとまりを一括して呼び出すものというふうに 考えていいただければと思いますでこのパターンはデフォルトの機能としてあるんですが、明示されてないので、えー、分かりやすく使いやすくそれをしてあるのが、この VK ブロックパターンというプラグインがあります。これは、えー、とベクトルの、えー、と石川さんの会社が作っているプラグインなんですが、ワ、えードプレスのプラグインディレクトリからダウンロードすることが可能です。えー、とこれをインストールいただきますと、 えー、と自分でパターンを登録して、後から呼び出せるような機能を設定することができます。えー、とこちらを工夫することで、いろんな、えー、と内容が対応できると思いますので、これももうちょっと後で説明しますが、えー、まずはパターンがあるんだぞということと、パターンを呼び出すと、これまでの、うん、とクイックタグみたいなものも移行ができやすそうだなというふうに思っていただければと思います。はい えっ、ー、と、で、今ちょっとパターンの内容が出たので、パターンっていうのをちょっとご紹介したいと思います。えっと、パターンはですね、うん、と結構すごくて、えっと、これからの新しい内容になってくると思うんですが、ここのすべてを表示から、パターンっていうところで選べます。えっと、プラグインを有効化してたり、テーマによっていろんなパターンが自動的に登録されているケースがありますが、今回は、 この、えー、とデフォルトのテーマ、TTT ですね、2023の中で提供されているパターンを使いたいと思います。えー、とヘッダーパターンにはこういうものがいくつかあって、ポチッと押すと、ね、もうなんか素敵なヘッダー部分がもうできたみたいな感じですね。素敵ですね。あのパターンいつもなんか自分がすごくなったみたいな気がして好きなんですけど、えー、とこういう感じになります。で、さらにポチッと押して、ポチッと押して、パターンから、 えっ、ー、と今度は注目にしましょうかね。注目の中のこのこれを選びます。こっちってやると、えっ、ー、と、ここに今度はコンテンツが入りました。うん、入ってますね。で、これはどういうことになったかっていうと、ここに今このここのパターンですね。ここのパターンとここのパターン、2つのグループが入って、 その中に自動的にもともとパターンとして登録されているものが全部入ったということになります。で、ちょっと色合いが合ってないなと思ったら、ここで、えっと、ここのグループの背景の色を、うん、今、ベージュになっているので、これを白にしようかなとかって、ちょっとね、この方が締まった感じがしていいような気がしますね。で、でも、えっと、ここの間部分だけは色を変えたいなとかって思ったら、ここで、えっと、背景の色をグレーにするとか。 してあげるてパディングをちょっとつけようかなとかってしてあげれば、えっと、これでより締まった印象になったかなと、個人的には思っています。で、さらに、えっと、ここから、うんと、よいしょ。ここの下に追加ですかね。あとに追加して、あこっちだった。よいしょ。あとに追加して、じゃあ今度、ここにカラムブロック、あ、またパターンを入れましょうみたいな形で、 えっ、ー、と、お客様の声、ポチって入れました。ああ、なるほど、お客様の声が入りましたね。で、じゃあ、えー、これは横並びに3つ並べたいので、カラムにして3つにして、えっ、ー、と、これを、そうですね、えっ、ー、と、カラムを全幅、幅広にしましょうか。で、ここに段落つけて、で、この中に、 この子たちの、うんと、ここから引用があって、ここまで。これをグループ化して、ねこんな、こんなにしたらダメですよね。で、こうしたら、こう3列になると。あ、いいですね。いいですね。うん。なんかこれ変ですね。<笑>えっと、これはやめましょう。じゃあ、これを削除して、これを複製したらいいですか どうですか。あ, あ、こうですね。これやりたかったことができました。ね。ああ、いいですね。っていうふうな形で、えー、とパターンを組み合わせることで、どんどんとサイトが作れます。これはもう間違いなくクラシックエディターの方ではできなかったことだと思いますね。こういったことができる未来がもうやってきていて、さらにこのパターンっていうのもいろんなところでこれからいろんなパターンがどんどん増えて提供されるようになります。ので、えー、この辺りは、 えー、使っていただけるとより良いかなと思いますし、えー、と使いやすいパターンをお客様に提供することで今まではカスタムフィールドで提供していた定形文みたいなものが、えー、と自由度を持った状態で使えるようになるという理未来もありますのでぜひこのあたり使っていただければと思います。はいじゃあ次行きます。 でえっと、今度、状態による内容で、えっと、ここからちょうど今いただいた質問がめちゃくちゃ良かったので、この質問にお答えしたいと思いますと、えー、クラシックエディターをまだ使っている方は、えー、ブロックエディターに対応されてなかったりします。まあ、当然そうですよね。そして、カスタムフィールドを使って必 須, 能力必須項目を入力すれば、投稿側の表示レイアウトが崩さずに、 えー、崩してほ し, しくないので、そのような設計にしていると。投、え、票、ー、できるようになることが多いと思います。まあ、ありますね。そのカスタムフィールドで定型のフォーマットがあって、そこの中に入力していただくと、そのページが形作られるみたいなケースですね、えーグル。ブロックエディターで状況のように投稿側の表示レイアウトを崩さずにコンテンツを流し込む投稿をし、型が見つけられずに、まだいますと。まだこのやり方が見つかってませんと。うん、例えば、新規投稿すると、ダミーの見出しと段落等が常に す、え、で、ー、に追記されているが、レイアウトはロックされた状態で下書きされるなどありますかというふうな内容をいただきました。えっと、で、あります。<笑>ありますと一応言いたいと思います、先に。えっと、ちょっとそこのデモをします。まずは、えっと、この審議投稿時に何かしらダミーのセットがあるといいですよねっていうことから、まず ご, ご紹介していきたいと思います。えっと、これについては、この VK ブロックパターンがすごく高機能っていうことをご紹介したいんですが、 えっと、例えば、今、見出し2のパターンを登録しましたが、そうではなくて、今、ここに登録のセットの画像付きっていうのを作りました。まあ、なんかイメージとしては観光のサイトだとして、一個一個の投稿が観光地を紹介するとした場合に、これが定型のフォーマットとして必要であるというような想定だとしましょう。この場合に、このパターンを作ったときに、対象の投稿タイプっていうメニューがあります。このパターンを、えー、特定の 投稿タイプの初期パターンとして使用する場合は対象の投稿タイプを指定してくださいというのがあります。これを投稿にします。で、更新します。えー、こうすると、これが投稿の初期パターンとして投稿、設定されます。つまりどういうことかというと、投稿で新規追加をしたときに、すごく賢いことに、このパターンを初期のテンプレートとして使う回っていう選択肢が出てくるんですね。で、これをポチッと押すといきなりここにその整形文が入ります。えー、ので あとは、ここの中身を、うんと、京都のお寺とか、わかんないですけど、これが京都かどうかわかんないですけど、あとは、ここの写真を差し替えるとかってしていただければ、えー、それで、えっ、ー、と、定型文のままで、えっ、ー、と、作れるという内容になりまして、一つにはこのやり方が良いんではないかなと思います。今はね、めちゃくちゃいい反応、おーっていうのをチャットで見えてるんですけど、あの、録画したら見てないと思うんですが、あの、盛り上がっていていいです。ありがとうございます。えー、まず、このやり方があります。はい。 で、うん、とこれはあの1パターンとしていいんじゃないかなと思います。で、えっと、ただ、じゃあ、このカスタムフィールドで、これまでのページどうするんだ問題っていうのも発生しますね。えー、今までのところどうするかとか、いやいや、そのカスタムフィールドは結局使いたいんだが、えっと、その間とか上とかにうまいこと操作したいんだよねみたいなケースも出てくるかもしれません。 えっと、カスタムフィールドってテンプレートの構造上を多分そのシングル PHP とかにそのカスタムフィールドの内容がドカって入ってるんですけどブロックエディターはそれを任意の位置に選ぶんじゃなくてブロックエディターはおそらくそうなるとこのこれがカスタムフィールドとしたらこの上側がブロックエディターになるかこの下側がブロックエディターになるかぐらいしか、えっと、自由度をカスタムフィールドがテンプレートの中に書いてあったとしたらできないんですよね持たせられない状態になると思います、えっと、ので これを解決する方法をちょっとデモします。えっと、今ここに名詞っていうのがあって、なんか、えっと、ここにあの、要は、定型文が、ここはなんかユーザーの説明をするみたいなページを想像してください。で、名前があって、メガネってやって、役職が、えっと、じゃあ、ライターってやっといて、まあ、普段はこうやって更新するわけですよね。こうしてやると、 えっと、こうなって、とこうなった時に、まあ、ここに出てないですけども、本当はここにそのメガネと内容が定型のフォーマットで出るみたいな形のものだとします。で、これはテーマテンプレートに書いてある形になると思うので、えっと、その時に、えっと、この、うんと、ショートコードにしてあげるっていうやり方がいいかなと、個人的には思っていますね。えっと、この、今、 急にソースコード出てきますけど、このおそらくカスタムフィールドで書くってことは、テーブルレート側に、このカスタムフィールドで、えー、とこのねユーザー名とユーザーロールを表示するっていう内容がどこかテーマ内に書いてあるはずなんです。で、これを例えばショートコードにします。で、これをショートコードにしてあげると、これは任意の場所に移動できることになりますから、えっ、ー、と、これとここでショートコードブロックですね。 ショートコードブロック。で、これは、えっと、ショートコードとして使えるものになります。で、まずこれだけシンプルに更新すると、このように、今、このカスタムフィールドに入力されたものがショートコードとして出せますと。で、これを、えっと、そうするとここに見出しがあって、好きな文章があって、さっきの猫ちゃんの画像もあってとか、まあ、好きなものを入れた後の好きな場所にこれらを移動できることになりますから、 こうしてあげると、えっと、その自由度を持たせた上で、特定の内容だけは必ず、その、えっと、コンテンツ内に入れられることができるというようなふうにも実現ができます。えっと、これはわりかしいい方法なんじゃないかなと思っていて、あの、カスタムブロック作るとこまではなかなかできないよねっていう方は、えで、既存の、その、うんと、ACF、カスタムフィールドの、あの、 テンプレートに表示する機能を持っているっていうことであれば、それを多少ちょっと手を加えてショートコードにしてあげることで、過去の資産を生かしつつ、ブロックエディターの中でも同様に表示できるというやり方としてはあるんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと技術的なトピックスになりましたが、えっと、要はカスタムフィールドでやりたいことのとで、全部完結するならそれでいいんですが、 えっと、その間とか上とかにちょっとバナー足したいとか、この記事だけは別のリンク足したいとかっていうときには、えー、こういうやり方をすると両方の自由度が持てていいんじゃないかなというふうに思います。はい、すみません。はい。そのショートコードの、はい、もうすでに書いてある状態で登録はできるんですかあの、括弧 ACF、ショートコードブロックが ではい。その中にあの、えっと、ディスプレイ ACF ネームカードですぐに書いてある状態で。はい、はいあのあはい、はい、これを呼び出せるってことですね。はいはいはい。できますできます。これも結局これをコピーして、今度はこれをパターンにブロックに登録しとけばいいんです。ああ、はい。ではこれで、えー、となんだろう、カスアムフィールドの呼び出し。 っていうふうにしといて、まあ、ここは、あの、わかりやすい呼び名にしといてください。あの、皆さんがわかりやすいようにしといていただいて、で、ショートコードで、ここにショートコード仕込んどいて、これで公開しといて、で、これでカスタムフィールドの呼び出しっていうものができましたから、えっと、これを今度ここから、よいしょ。こうやって呼び出せるようになりますので、ああ、はい。こうすると、 えっ、ー、と、どこでも呼び出せていいかなと思います。さっきのあの写真付きの等の、はい、なんか複雑なパターンの中に、うん、コードブロックを組み込んでおけば、まあ、その下のカスタムフィールドを使って、えっ、ー、と、投稿ができるって、そうですね。そうですね。あのはい。どちらでもその要は。 カスタムフィールドがあることのいいことは自由度をあえて奪うことでその定型文を作るっていうことだと思ってます。で、そのブロックのいいところは自由度があるところなんですが自由度がありすぎるがゆえに何したらわかんない、いいかわかんないとかその構築が難しいっていうことが出てくるかと思いますのでその間でパターンを使ってどのぐらい自由度を持たせてどのぐらい制限を持たせるかっていうのが 今後のその制作者がクライアントサンマのために考えるところのポイントの一つになるかなと思いますね。わかりました。ありがとうございます。質問、いい質問ありがとうございます。はい。はい。ということで、えっと、今、えっと、内容としてのパターンの活用の部分、えっと、もしくはカスタムフィールドを使っている部分でどうしたらいいかということをご紹介しました。えっと、でですね。 その他にも、うんと、ページビルダーを使っている場合っていうのもあるかと思います。えっ、ー、と、エレメンターだとか、ビーバービルダーみたいな、ブロックエディターとは異なる、あグーテンベルグとは異なる、えー、とページビルダー、ブロックエディター的なものや、えっ、ー、と、投稿だけは使ってるけど、固定ページは使ってないとか、投稿タイプごとにいろいろ分かれてるとか、えっ、ー、と、もっと言うと、エディター使ってなくて、テーマテンプレート内にコンテンツが書いてある場合とか、えー いろんなパターンがあると思います。で、これらについて、その、 プログラミングを返さずに、うんと、ページビルダーじゃないや、グーテンベルグ、ブロックエディターだけで何とかするというのはなかなか難しいところではあります。今のご提案したショートコードを作ったり、それをパターン化するというのだって、一般のお客様であればとても難しいことかと思いますので、あのなかなかそれらが全部全部、えー、スムーズに、十、え、0、ー、ナイフのように全部が解決できるツールかっていうと、そんなことではないんですが、 えー、と例えば今から新しく作るコンテンツであったり、新しいサイトであれば、あのブロックエディターを使うことはとてもメリットがあるんではないかなというふうに思っています。はい。えー、とじゃあ次いきますね。えー、と一応、両エディターの長所と短所もお伝えしておきます。まず、クラシックエディターの方からは、えー、と長所は、まあ、とりあえず安定はしているというふうに言えると思います。 安 定, 安定、ある意味、安定これが安定と言っていいかどうか分からないですけど、ただ、ブロックエディターと比 較, でさ比較したときの利便性が、えーと、やはり比べることはないのかもしれません。だから、比べなくてもいいんだ、もう我々はこれでいいんだよっていう方には、クラシックエディターのままでいいんですけども、今後実装される未来のいろんなものや、 えっとまあ、まだまだちょっと分かりませんが、もしかしたらクラシックエディター、プラグイン自体のサポートがなくなるという可能性もあるかもしれませんということなので、まあ、そのあたりがデメリットになるかなと思います。で、ブロックエディターの長所は、えー、自由度であったり、楽しさであったり、将来性というところが長所になります。ただ、一応短所も言っとかないとあのフェアではないと思いますので、なんせ変化が早いということがあります。ボタンの位置が途中で変わったり、えーと そのデフォルトのブロックでもスタイルの当たり方が変わったりっていうことが今まさに過渡期で頻繁にいろいろと行われていますからえとその新しいルールみたいなものがいろいろと変わっていきますのでそれに対してアップデートのたびに多少なりともえと対応が必要になってくる可能性が大いにありますというところですねえここの部分が短所にはなりますがそれをえとあまりある長所があると私は思っていますのでえ 便利さに、えー、ともしまだ知らない方がいたら驚いてもらえたら嬉しいですし、えー、さらに未来新しい WordPress のいろんな可能性がブロックエディターには載ってきますから、えー、とそういった新しいサイトを作るなら、えー、とこれからまたサイトを作るなら、えーと、ブロックエディターをお勧めしますという形です。で、今のサイトの継続利用ということであれば、今 の, あのクラスチックエディターとブロックエディターを両方切り替えれるようにするとかっていうような形で、あのうまく 調整いただいて、少しずつ導入するというやり方もいいのかもしれませんという形でえとご案内させていただきました。えっ、ー、と、質問いただいてまして、ブロックエディターは1つの記事について2箇所を作ることができますかえっ、ー、と、リッチエディターはプラグインを使って2箇所以上のカスタムフィールドを作れるんですが、ああ2箇所作る、えっ、ー、と、わかります、わかります。なんか、あの、たぶ、うん、と カスタムフィールドの内容で途中にウィジビグエディターを出すことができるので、例えば、えっ、ー、と、エディター、えっ、ー、と、なんかカスタムフィールドでエディターみたいな、<笑>ね、カスタムフィールドみたいな、えっ、ー、と、入力枠になっているケースのことをおっしゃってるのかなというふうにちょっと想像しました。えー、で、もしこの内容であってれば、 えっと、今 の, そのブロックエディターの中は自由に作れますので、えっと、このカスタムフィールド、ここ全部をブロックエディターというふうに考えていただいて、というふうに考えていただいて、ここは普通にエディターはブロックエディターの要素として作る。で、ここの部分をカスタムフィールドを表示する、ショートコード、コード。 1っていうふうにしておいていただいて、で、ここで、このカスタムフィールドのここの部分はカスタムフィールドを表示するショートコード2っていうふうにしていただくっていうやり方が、えっ、ー、と、両方を作る方法として生かすなら、この形になるかなと思います。伝わりますでしょうか。で、あと、えっ、ー、と、もしかしたら、あの、このカスタムフィールドが、 えー、と柔軟な状態になってて、好きなフィールドをどんどんどんどん足せます、見出しのカスタムフィールドを足して、次にコンテンツのカスタムフィールドを足して、次に画像のコンテンツフィールドを足してみたいになるケースもあるかもしれませんが、それはもう単純にその先ほど申し上げたパターンで、見出しパターン1、1見出しパターン2、2見出しパターン、3みたいにどんどんパターンを細分化して作っていただいて、ブロックエディター内で組み合わせていただくっていうのがいいかなというふうに思いますね。はい ええー、と、今、じゃ時間が超えても大丈夫って言われたんで、ちょっとだけ質問を見たいと思います。えっと、えっと、クラシックエディターで書いた数百の記事を一括でブロック変換する、変換する方法ありますかないような気がします。というか、あの、えっと、ブロックエディターに有効化すると、過去の記事はクラシックエディターブロックになるんですね。えっと、どういうことかっていうと、 んとここの、んと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、クラスチックエディターの方がいいですね。えっ、ー、と、これクラスチックエディター側で新規投稿します。で、ここに何か書いて、書いて、書いて、こっちにしましょうか。で、なんか見出し作って、でこて、こうやって、こうやって、こうやって、で、ここにリンクがあると。シャープ。リンクがありますと。で、これを更新します。 でえっと、これをえっと切り替えます。えっと、これでこ、これをブロックエディターで触ると、このように、ここの部分は一旦クラシッ ク,、えっと、ク, ラシックブロックっていう、クラシックエディターで書かれたものを表現するブロックになります。でえっと、なので、まずはこのままで、上下であればこの辺に足せます。この辺に好きなように足せます。うん で、えっと、ここの部分なんですけど、えっと、一応ここにブロックに変換っていう、あの、ボタンがあります。で、これをポチッと押すと、えっと、その内容を、えっと、理解して、それぞれの項目を、ブロックエディターに置き換える機能ですね。今わかりますかね。えっと、今までは、ここ、クラシックエディターブロック1個だったのが、ブロックに変換すると、えっと、このように、えっと、その中を解析して、 えー、とブロックに合うようにするっていうことの機能がありますので、えー、これを、えー、といい感じに使うっていうことになるんですけども、えーと、まずブロックエディターに切り替えたからといって、記事の編集をしなければ影響はないので、えーと、古い記事は古い記事のままいきますから、それでまずは OK です。で、問題は古い記事をブロックエディターに直した後で編集しないといけないときにどうするかっていうことになります。で えー、この際には、うん、と今みたいな言い方があり得るんですけど、このクラシックエディターの中身って、つまり HTML が自由に書けているはずなので、これが正しく全部が全部ブロックに変換がうまくいかないことがあります。そう、まさにそう、ブロックに変換 が, うまくいかいが多くないですか多いと思います。<笑>多いと思います。なので、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ちょっと今日紹介しきれてないんですけど、クラシックエディタープラグインを、えー、と任意の えっ、ー、と、ポスト ID より前とか、任意の投稿日付より前から有効化するみたいなことが、えっ、ー、と、フックで確かできるはずなので、例えばそれを使ってもらうとかも、えー、一つにはいい方法かもしれませんがんと、なかなか難しいところであるというふうにお伝えするよりほかありませんという感じですね。はい。んと、じゃあ、あともう一個だけ。えー、っと、 指が二個ついているものからいきましょうかう。プラスチックエディターのバージョンのダブルワードプレスからブロックエディターのバージョンのワードプレスやアップデートした際のブロック記事ブログ記事の編集に何あれだと感じているのそのあたりの解決方法などをお聞きしたいです。えーと、お伝えしている通り、5.0 が2018年の12月ぐらいですかね。うーんと。 ぜひアップデートはワードプレスのコアをその理由のために止めていただいているのであれば、ぜひ、えー、まずはアップデートはお願いしたいと思います。で、えっと、まずはそのクラシックブロク、クラシックエディタープラグインですね、を有効化して、えー、既存のものと同じ状況で、えー、と使えるというふうにしていただいて、それからあの両方を選択できるという形にしてとていう流れで、 えー、進めていただくといいかなと思いますので、何にしろアップデートはぜひしていただければなと思います。はい、ということで、ちょっとお時間が一旦来ましたので、ここでお返しします。ありがとうございます。はい、メガネさん、ありがとうございました。皆さん、拍手。パチパチパチパチと。ありがとうございます。えー、では、一旦ここで、えー、と録画を停止します。